今月のフレッシュマンは阿蘇市内牧にあります介護老人保健施設アイライフ内牧にお勤めの女性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、ではまずお名前と年齢そしてお住まいの地域から教えてください藤川美咲です27歳です、えー、阿蘇市倉ラに住んでいます藤川さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経ちますか えー、今年の3月まで、えー、温泉病院に行って今年の4月からこちらのアイライフに来たので、えー、2ヶ月ぐらいになります、えー、普段はどんなお仕事をされているんですか、えー、主に利用者様の、えー、と栄養管理をじゃあいろいろメニューを考えたりとか、ね、大変と思いますがお仕事 の, あのやりがいとか喜びとかどういったところがありますか、えー、利用者様が、えー 食事を楽しみにしてくださって、えー、美味しいと言って食事を食べて行ってくださる姿がとても嬉しく思います。えー、藤川さんはま27歳ということで、えー、結婚願望とかはありますか？はいあります。はい<笑>何歳ぐらいまでとか、はい？なるべく早くがいいかなと思います。<笑>あのどんな人がタイプですか？優しい人がいいです。うん じゃあそんな優しい人と阿蘇市どこかデートするならどこに行きたいですか、はいえっと、自然が綺麗なので、えっと、阿蘇山が見えるようなところにドライブに行くのがいいかなと思います、はいえー、では最後にお勤め先の PR をカメラに向かってお願いします、はいえっと、利用者の方々が、えっと、自分らしく生活するためにせん、えっと、様々な専門職で、えっと、チームで 支える施設になっています、えー。天然温泉をはじめリハビリやえっ、ー、とイベントなども充実しています。えっ、ー、と安心安全な食事の提供も心がけております。お気軽にお問い合わせください。はいえー、今回のフレッシュマンはアイライフ一の巻にお勤めの藤川さんはご紹介しました。じゃ最後にフレッシュマンのポーズでいいですか。はい。行きますよ。せーの。フレッシュマン。フレッシュマン。<笑>